それでは今日の計算基数学1の授業を始めたいと思います。えっと、前回は、えっと、まあ有理数を常用管に埋め込んでの計算ですとか、それから、えっと、まあ有理数の循環小数表示からの復元ということで、あのまあ、こういった計算にその拡張ゆっくりとご情報を応用するという話を紹介いたしました。でえっと、今日はですね、えっと、あの中国常用算法の応用ということで、あのモジュラ算法と呼ばれる、まあ 一連のアルゴリズムについて紹介しまして、で、まあ、そのモジュラー散歩の中で。その、まあ、テキストで紹介されているものとして、その行列の積の。あの、方計算について紹介したいと思います。で、まず、このモジュラー散歩という。言葉から、まず紹介したいと思いますが。これは、あの、特定のアルゴリズムを指すわけではなくて、そのある方針に。 あの従ったっいろんなアルゴリズムの総称でありますでとまず主にですねその多倍長数を扱うような代、まあ、数的な計算のアルゴリズムを対象にしておりますで。で、えーまあ、多倍長数を扱うということになりますとその計算量が問題になるんですけれどもこの計算量の問題を少しでも克服しようというアルゴリズムですで。具体的には 2番にありますように、そのまずアルゴリズムで扱うその、まあ、数の絶対値の 上, 下上階ですね、上階 m というのをあの求めまして、でまあ、それに対して、まあえー、2m 倍を超えるようなあるあの上階 small n というのを出します。で、えー、これに対して、そのまあ、この n をですね、とまあ、ある稽古、えー、のうんと互いに素な 総数 整, 数ですね整数の積で表しますでこの N1 から Nk っていうのはまあ互いに素っていうのが条件が満たされていればまあ十分なんですけれどもまあ一般にはその素数を使う場合も多いですで。でこの N1 から Nk を求めましたらその目的とする計算をですねこの N1 から Nk を法とするまあ乗用管内でそれぞれあの実行します。 ですので、その N1 から Nk を法として、その同じ計算を警戒を行うってわけですね。異なの常用感の下で警戒を行うと。で、えー、と5番目にありますように、その、えー、と警戒後のその計算結果っていうのは稽古揃うわけですの で, で、これに対してその中国常用定理を用いて、この、まあ、モド N での解を復元するということで、で、であので、最終的にはこの、 えー、n の, あの大きさの取り方からですね、これは整数解であるということが保証されるので、ああ最終的にそれが本来、整数上で求める解となるということになります。ということで、もう少し大雑把に言うと、多倍調数を扱って直接計算するのは結構コストが高いの で, で、 あのいくつかのまあより小さな整数を法とするまあ計算に分けて計算してですねであとでそれを中国女用三法でこう組み合わせてあの本来得るべき整数上の解を復元しようというのがまあモジュラー三法と呼ばれる一連のアルゴリズムですで今日はその中からテキストで紹介されているものとしてその行列の積の計算を紹介したいと思います テキストでは、セクション 4.9 というところで、64ページにありますので、テキストを持っている人はそちらも確認してくださいで。ここでは、多倍長数、整数ですね、整数を成分に持つ、その行列の積の計算というのを考えます。まず、その与えられたものとして、A と B というのがありまして、A と B は M 字正方行列とします。 でまあ、これに対して、その A と B の積 C を計算するわけです。で、一応テキストでは、この行列の成分というのが、行列の文字の後に大括弧で囲って、成分を書くということになっていますので、例えば C の RT って書いたやつで、これは行列 C の RT 成分というふうに表します。で でその積の取り方っていうのは、あのこちらにあります、この式の右辺にありますように、まあ、古典的な行列の乗算を使うことを仮定します。でそこで、えっと、まずですね、そのまあ、この行列の乗算の計算量を見積もるところからあの入りたいと思います。でえっと、まずですね、この行列 A の各成分、それから B の各成分の あの絶対値がですね、あのラージ M であの上から抑えられているものとします。で、そうしますと、えっ、ー、と、まあ、これをですね、そのビット数で表しますと、まあ、M のレンクスということになりますので、まあビット数は、えっ、ー、と、その M の、ラージ M のビット数はラージ L ということにします。で、えっ、ー、と、この時ですね、その、まあ、 け算行列の掛け算をする上ではまずこの A の各成分と B の各成分のこう積1個の積を取るわけなんですけれどもこの A の各成分と B の各成分の積というのはえと元の各成分の絶対値が M で抑えられていましたからこの積は M の2乗で抑えられていることがわかります。それでえじゃあこの C の, あの各成分っていうのはえこの A の何かの成分と B の何かの成分の積をまあ M 個を組み合わせた。 あの和になりますからそうする と,、えー、とあの乗算した結果の C の各成分の上階というのはあの M の2乗かけるラ a r m の2乗かけるス m ール m という形で抑えられているものとします。でこれを l ムプライ m というふうに置きます。でそれから、えー、とこの回の今回 の, その行列の計算では smallM、えー、が l a r m 以下であるとすなわち この行列の次元がですね、その、行列の各 A と B の成分の絶対値以下で抑えられているというふうに仮定します。そうしますと、この行列の次元のビット数ですね、行列の次元のビット数というのは、A と B の各成分のビット数で上から抑えることができまして、結果としてこれ、ラジエルで抑えることが できるという点にも注意しておきます。で、でそこで。じゃあ、あの、この実際にですね、この A. と B. の積 C. を計算するのに、そのどのぐらいの計算量が必要かということを見積もるんですけれども。えっと、まず。うんと、長さ L. の多倍長数同士の乗算ですね。と、これは。 M の3乗回というのはどうから出てくるかというとですねその C の RT というその C の1個の成分を計算するのにこの A の成分と B の成分の乗算が M 回発生するわけですね。で C の成分は M2 乗個ありますからそうすると合計でこの長さ L の多倍長数同士の乗算が M の3乗回発生することになります。 で、回数は M の3乗なんですけれども、ポイントは、えっ、ー、と、これにですね、その長さ L の多倍調数同士の乗算の計算量も入ってきます。で、これについては、あの、以前の授業でやりましたので、復習しますと、えっ、ー、と、確か長さ L の多倍調数2個の乗算っていうのが L の2乗のオーダー、ラージ L の2乗のオーダーでしたから、まあ、それらをかけますと、えっ、ー、と、この行列の計算をする上で、まず、その、 この長さ L の多倍長数同士の乗算にかかる計算量が M の3乗かけるラジエ a の2乗という形になります。で、次に、まずこれ、この段階ではそ の, 行その各ですね、A と B の各成分の積を取ったというだけですので、今度は例えば C の RT っていうの計算、RT 成分を計算しようと思ったら、その M 個の A の RS 成分と B の ST 成分の積を、和を取るわけですね。その和を取るにも、計算量が発生します。で、これは、やはりその乗算と同じで、M3 乗解の加算が発生するわけなんですけれども、で、とでこの M' ですね、この M' の えー、M' は、そうかそうか、ヘトス、この C の、うーん、この C の各成分ですね。M' イムでこの C の各成分の、あの、まあ絶対値の上階だったんですけれども、まあ、それが、えっ、ー、と、まあ、あの不等式で評価すると、まあ、3L、つまり、オーダーオオ、オーダーの L で抑えることができますので、 でそれでそうすると1つの成分、えー、と C の RT 成分を得るのにまあ必要な加算の計算量がまあオーダーの L ラジエル程度であると。でこれをあの M の3乗回計算しますからと、まあ、オーダーの M の3乗 L ということになるわけです。でそうします と,、うん、と計算量の合計というのはあの今見積もった乗算と加算のまあ大きい方をとりまして、えー、とオーダーの M3 乗 L2 乗となります。 えー、<笑> M が行列の次元で、それから、えー、と L がその A と B の各成分の、まあ、大きさですね、長さですね。でまあ、こういった形 の, その計算量になるのを、ここあの先ほど述べました、中五乗用定理を使ったアルゴリズムでまあ改善しようというのが、日のあの話の内容です。